していただいておりますのは、大山小学校の皆さんです。どうぞ皆様。盛大 you <laughs>